皆さんこんこにちは203です今日は新型アルテグラの開封をしていきたいと思います、まあ、重さなんかも測っていきたいと思います全然買う予定はなかったんですけどもちょっとあまりにも安く買えてしまったんでつい、えー、買っちゃいました多分相場より6万円ぐらい安く買えたんだと思いますでは早速開封していきたいと思います まずは STI レバーですね。アルテグラ ST ハイフン R8170 の STI ですね。油圧ディスクブレーキのレバーになります。えっと sti だけでなくて、ブレーキキャリパーの方も付いてますね。あとホースも付いてるようです。 ロに入っていま、ね、こちらが STI のレバー結構マットな感じのレバーなので、えー、まあデュラエースみたいなギラギラ感はないんですね がブレーキキャリパーになりますね。ここが、えー、10% フリーランスが広くなったということでかなり大いできます。振りにも同じように。 一応ここにケーブルを刺す穴はついてますね。これもう一つはスプリントこっちがスプリントスイッチですかね。ここ QR コードがついて すれば中にこれボタン電池が入ってますね SPI レバー、えー、測っていきたいと思いますまずは左から1 9 9 5ム。右のレバー キャリパーなんですけどすでにコースがついた状態になっているのであんまり測っても意味はないんですけども一応3コーチとして測っております、えー、166g、まあ、コースがついているのであんまり意味はないんですけど一応3コーチはい次はリアディレイラー はマットで表から見る分にはかなり質感高いですね。ただだけなんか普通にレタヌリのにも。 次はフロントディレイラーですね開けていきます じじゃゃなないいいぐらののサイズ感に感にまますすすごいここの部分がちちっっくていますあとこのプレートがかっこいいですねちょっと質感がすごい高いというかちょっと色のついた黒っぽいシルバーというかちょっとブラックに近いというかちょっと何て言うんですかね色がついたメタリックですね フロントディレーラーも測っていきます。111グラムですね。これは本当デザインがめちゃめちゃ良くなってますよね。ディーイズのフロントディレーラーは正直あんまりかっこいいと思わなかったんですけど、これはすごいかっこいいですね。じゃ次は大物フランクいってみましょう。 えー、170mm で50の 34t ですね。 はいえー、これはテンンション上がりますねかっこいい正直あんまり写真で見た時はこの左右対称の太い感じのがあんまり好きじゃないなと思ったんですけどもでまあそれもしかも艶消しのアルテグラよりも艶ありのデュライスの方がまあい い, いいなとは思ってたんですけどこうやって見ると艶消しのこのアルテグラかっこいいっていうか質感高いですねすごい。 で、えー、チェーンリングの方はちょっとだけ光沢が あ, るありますね。まあ、裏見るとあんまり変わった感じはしないですね。やっぱりこの表にです、ね。こっちの。 左クランクの方は、なんかそんなに変わってないですね。ちょっとこの左右対称みたいな感じになったのはあるので、そこが違うんですけども、まあ、左クランクはそんなに違うかなと思ます。まあとにかくこの右クランクです じゃあこれも測っていきたいと思います。じゃあまずミニクランクから測っていきます。あ平らになってるんですごい置きやすいですね。511.5g、それに左クランクを出していきます。えー、合計で 709g ですね。ちょっと左ククランクだけも測って 197、ね、まあ軽くはないっていうかまあ結構重めだと思うんですけどでもアルテグラグレードだって考えるとまあ悪くないと思いますここが平らになったんでこうやって置いた時きすごいこう安定感がありますねこれここが平らっていうことは何ですかねこうシューズが当たりにくいのかなって当たるかな ほんと平らだなって思はい次行ってみましょうはいでは次スプロ系行きましょう、えー、CSR8100 の12速、えー、11から 34t ですね まあ、本当は 34t の方が欲しかったんですけども、まあ、そのセットがなかったみたいなのでとりあえず 30t ですねこれあのもし可能ならセンサーとかで出てるあの12足用のスプロケが使えるかどうか試してみたいなと思います じゃあちょっとでは重さを測っていきたいと思いますはい 285.5g ですねまあデュラーエースとかだともっと全然軽いんで これあのそれこそセンサーとか中華の一体型のやつだと1134でも 230g ぐらいなんで、まあ、そう軽量化するんだったらそっちを使った方がいいかもしれないですねただシマノ以外にすると変速性のかなり落ちるんですよね特にこのこの11から12速12速から11速ここが切り替えがなんかうまくいかなかったりするんですよねなんで、まあ、変速性の それだったらまあ確実にシマノなんですけども、まあ、軽さを求めるんだったら社外品もありかなと思いますギザギザ内側のギザギザの数すごい多くなってますねこのスペーサーなんですけど今まで全部同じ感覚だったと思うんですけど同じこう厚さだったと思うんですけどなんかこう薄いやつが入ってますね 下の方はまあ一緒なんです、ね、一番上のスペーサースペーサーが1枚だけ薄いのが入ってますねそれだけ今までと違うんで注意が必要ですね ケーブルと充電ケーブルですね。はい、バッテリー見ていきます。パ、は、ッ、いえー、と見の形は今までのバッテリーと変わらないですね。DN110 っていうのが途中から黒からこの色に変わったんですけど、それは一緒ですね。でえー変わ したのはディアツのケーブルを挿す穴が3つになりましたね、まあ、これカバーが付いてる状態ではない ケーブル差す穴が三つになっています。バッテリーですね。ワイヤーです、ね。1つだけ。開けてみます。開、は、け、いえー。こう開ける。すっごい細くなりましたね。これは。 い, いきましま次こちらが<笑>、えー、充電ケーブルですね。あ紙紙の袋に入 じゃあ重さを測っていきます。はい、でバッテリーからいきます。バッテリー 51.5g。でケーブルが 95g ですね。えー、1200mm と 900mm のものがついてます。95g。もう一個じゃあ9 90センチの方をちょっと測ってみましょう90センチの方は70グラムになりますねじゃあ最後12層のチェーンですねこれはちょっと袋は開けないですね。ベタベタになっちゃうのでとりあえず袋ビニール袋越しの 重量だけちょっと測ってみます。あんまり意味がないかもしれない。えー、257.5g ですね、えー。116リンクですで。で、一応クイックリンクが付いてます。まあ、袋元なんですけども、まあ、3g。 では実際つなげてみましょう、えー、リアディレイラーの箱の中にこういう白い袋があってその中に、えー、新しい DI2 ケーブル用のこうはめるジグみたいなのが入ってますちなみにこの袋の中には、えー、なんかこういった、えー、調整するプレートみたいなものですねそれと、えー、こういったパーツが入ってますまずバッテリーなんですけども、えー、最初にこの えー、三角形の上のところですねここのところにまずケーブルを挿してください、はい、カチッと湯まで挿しましたでもう片方をリアディレイラーに挿してくださいこれをフロントディレイラーとかに挿すとダメみたいですねで刺すのはここですね ライトつきましたでもう一つの方のバッテリーは多分どっちでもいいと思うんですけども。ちっちというのまでで。 でアプリなんですけども u t u b e プロジェクトサイクリストっていうのをインストールしますでさっきインストールしたんでこれを開いていきますで、えー、登録でこちらのこのボタンですねこのボタンを長押ししますあこれで で RDR8150 出てきましたんでこちら登録しますえバッテリーが少ないって出たんで一遍充電してからやりますで充電なんですけどもリアディレイラーのここをパカッと開くと端子が出てきますで充電ケーブルを 上からこうはめますそうするとこういう形で充電が始まりますこの青いランプが消灯すると満充電になりますはいでこういう形で RDR8150 ロと出ましたのでこちら登録しますでパスキーの登録を行いますかは後で はい、こういう形で出てきましたのでえとりあえずちょっと登録をスキップして、えー、スイッチを追加、えー、こちらに QR コードがあるんでそちらを追加していきます 一つのレバーも追加していきますこれで完了ですねでは動かしてみましょう 下のです、ね、ファームウェアのアップ、ファームアップはですね、えー、有線につないでリアディレイラーバッテリーと有線でつないで、えー、ファームウェアのアップデートをしないといけないみたいです。ちょっとこれ左が最新じゃなかったみたいで、最初ちょっとワイヤレスで動かなかったんですけども、ファームアップをしたら動くようになりました。 いかがだったでしょうか今回は新型アルテグラ R8100 の、えー、開封と、えー、動作確認までやりましたえ今後のところなんですけどもスクルトゥーラの方に組み付けていきたいと思います、まあ、もし可能ならえ取り付けの動画も撮りたいなと思っています楽しみにしていてくださいそれではまた